はい、皆さん、こんにちは。にまるさんです。えー、前回、えー、センサーエンパイアプロ12速の、えー、インプレをしたんですけども、ちょっと訂正があります。えー、っとですね、前回 11T から 12T に、あるいは 13T から 12T に、えー、入れるのがちょっと調整が難しいっていう話だったんですけども、 えー、それの原因が分かりました、えー、スプロケのですね、えー、ここのスプロケのロックリングですねここ今黒いのになってるんですけど前回は、えー、こちらですねこちらの、えー、パープルのものを使ってました、えー、実はですねこれがですね えー、いわゆるシマノのこのスプロケをはめる工具だとちょっとはまりにくかったんですよねでそれでまあ無理やり力入れてつけてたんですけどもなんでこれロックリング2つついてるのかなと思ったんですけど黒い方がこちらのこの工具にぴったり合うというか要はシマノ用のロックリングが黒い方だったんですね。なんで、えー ちょっと付けるロックリングを間違えていたっていうことになります。で、それを訂正させていただきました。で、えー、っと、ロックリングが、まあ、島の用のやつを付けることによって、えー、っと、まあ、ここの、何ですかね、隙間みたいのがきっちりこう、収まることによって、す、え、べ、ー、てのこのギアの間隔が均等になりました。ということで、えー、っと、 12t だけちょっとギアがするみたいなことを言ってたんですけども実際はこれで治ったことによって 12t でも、えー、すらずにきっちりこう減速することができるようになりました。 ということで、すいません。前回の情報でちょっと、えー、間違った情報というか、えー、僕の方のミスで、ちょっと間違った印象を与えるようなことになってしまいましたので、申し訳ございません。で、えー、これだけだと、えー、ちょっと、あの、情報としては少なすぎるんで、今回、あの、えー、実装する前にちょっと、この今のターマック、 が今どののらいの重量になってるかセンサーのエンパイアプロをつけたフロントシングルの重量がどのぐらいになったかというのを今からお見せしますでは重量を測っていきたいと思いますバーテープなしペダルありの状態です5 8 8キロですね結構軽いです はいえー、仕様としてはフロントシングルですね、スラムのレッド22のクランクと、えー、ホイールはマビックのアルシスですねで、ブレーキがい い, い, いブレーキになっています、チェーンリングは 50T ですね、ハンドルがカーボンでジャイアンツのコンタクトエセーバー。レバーですが、ここまで押し込むことによって多段で変速することができます。 レバーをものすごく大きく内側に、えー、押し込むと一気にただんで、えー、変速することができますこういう形ですねはいいかがだったでしょうか、えー、今回はセンサーエンパイアプロ のえー、とスプロ系のロックリングが2種類あるっていうことでちょっと前回の動画の訂正をさせていただきました今後もこういった間違いがないようにもう少し正確にレビューしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますそれではまた